あります。婚活パーティーちょっと覗いちゃおう実況は私丸山スラウト片桐スラミでお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー始まっちゃいましたよ本当に始まっちゃいましたねよくこの企画通りましたねかなり危ない企画ですよね顔出しはもちろん声も名前も一切変えることを条件に参加者には極秘で婚活パーティーを隠し取り そしてそれを私たちが別室から面白おかしく生やし立てるいやーバレたらいろんなところから怒られそうだな怒られるじゃ済まないと思いますけどそれにこれを放送するだけでかなり避難合格じゃないですか大丈夫ですみんなスライムですからあと参加者の皆様はモザイクをかけて本当に姿形もわからない状態になりますし音声も書こう ところどころ買えますからそれにいざとなったらこの企画を持ってきた私の上司の首が飛ぶだけそしたら私は昇進するかもしれないむしろ皆さんクレームドンと来いですはあていうかスライムにモザイクいりますかねあー基本的スライム圏の尊重なんですかそれさあとにかく参加者たちの様子を覗いてみましょう 流しましたねまあいいですけどそれにしても女性はおしゃれなスライムが多いですね男性はチェックのシャツ率高っチェックのシャツダメですか僕も週4でチェックですけどうわダサえいや何でも男性は身なりに少し気を使うだけでモテるようになる場合かなりありますよね チェック、ダメですかああそこの女の子かわいいですね薄ピンクの上品なワンピースなんて攻め方知ってますよカメラさんやってくださいダメかなこんなにかわいい子でも彼氏ができない時はできないんですよね今って出会いの数が圧倒的に少なくなってますからほら親戚のおばさんが別のダンジョンから縁談持ってきたとか 普通の家庭だとなかなか聞かなくなりましたし確かに綺麗なスライムが多いですねと言っても姿が見られるのは僕たちだけなんですけどあの子たちの音声拾ってみましょうどうマリスラいいスライムいたああアイスラか、うん、微妙 チェックのシャツ多くないスライムだからって気にしなさすぎよわかるなんでオスの連中ってああいう格好が好きなのそれしか売ってないのダンジョンクロース妄信 し, してるよね婚活パーティーにチェックのシャツで来たらそれだけで弾くってスラオさん黙って落ち込んでいくのやめてくださいチェックのシャツもたまにならいいですから 帰ったらダッシャリするタクロもう買わないあの子たちまだ何か話してるわねっていうかてっぺんがかわいそうな人いなかったいたいたもう諦めて全剃りしたらいいのになんかさ残った触覚めちゃくちゃかき集めてベトーっと貼り付けたりしてさないわ 遺伝子レベルで無理だって遺伝子レベルで無理ってそういえばどっかの本に書いてあったけど匂い嗅いだ時に不快じゃなかったらその人のこと遺伝子レベルで好きってことらしいよおわかるかも前にちょっとだけ付き合った彼氏めっちゃスライム臭がやばかったの2週間で無理ってなって別れたもんあれ私の遺伝子が拒否してたのか遺伝子なら仕方ないよねだよね なんか…すごいですねそうですか女なんて男がいないところではこんなもんですよ片桐さんもああいう会話してたんですかそういえば最近婚約されたと聞きましたがお相手の方はどこで出会われたんですか私の話はやめてくださいそういえばさ、今日って… 年収六百万ゴールド以上、魔王様のラストダンジョン勤務のスライム限定なんだよねなんかさ、怪しいやついたんだけど怪しいやつ何番えー、っとね、確か七番あ、八番だったかな番号呼び囚人か婚活パーティーなんてそんなものです 三番さんと六番さんカップル成立ですとか言われて初めて自分の投票した相手の名前認識したりひどい時だと投票したと思ってたスライムが間違えてたりカップル成立後ってだいたい連絡先を交換してそのままカフェとかで別れることが多いんですけど間違えたらとか成立しちゃったら間違えましたごめんなさいでされるかスライム登録されないように携帯忘れてきたふりして渡される電話番号とかスライム i d を忘れたりもちろん自分の情報を書かれたら嘘の i d かいて友達つっかされないようにします。スラミさん絶対経験者でしょうか。カメラさんその二人の女性に張り付いててくださいね。スラミさん。 大きくバッテンつけておいたんだけどそこら辺のオどもキモいのがすらくらい続いてたから全部バッテンつけてて番号ごっちゃになってるわかるわチェック表に少しでも記憶残そうと頑張るんだけどさないわーって思ってる人続くと罰が続いて番号ずれちゃってどうでもよくなっちゃうんだよねわかるわかるよ私あんまりひどいパーティー フリートークの時間に帰ったことあるもん私もお腹痛いとか嘘ついて自己紹介カード見せ合いっこして喋るけどお願いだから記憶しないでって祈るよねまあぶっちゃけあの時間で顔と名前と番号が一致するのはよっぽどいいなって思った人だけだしそんな人とパーティー10回参加して会えるかどうかねえ 別に高望みなんてしてないのにね。イけすらで金持ちで高うだんじょきがあってとか言わないのに。普通に会話ができて普通に働いてて普通に見れる顔面偏差値であれば大当たりとか。女って大変じゃない私、今日卸おろしたてのワンピースで着飾ってきたのにさしょっぱな当たった人スウェットできてたんだけど。いたねスウェットの人パパサマかよ。 考えてんだろうありのままの自分を見てくださいってそのクセ自己紹介カードの好きな女性のタイプって質問に笑顔のかわいい人とか書いてて笑ったかわいいは作られたものだから何の努力もせずにかわいいやつはテレビの中だけだからテレビの中はいいよねイケスラしかいないし年上のイケスラから迫られ後輩のイケスラに懐かれ 家に帰ればイケスラな夫が料理作って待ってんだよ一人でいいから現実世界によこせっての彼女たち完全に今回の婚活パーティー捨ててますねハズレだったんですねすごいですね片桐さんもハズレのパーティーに当たった時はあんな感じに戦維喪失してお連れさんと愚痴ってたんですかええまあいやそんなことしません何言わせるんですか ここカットしてくださいねプロデューサーに伝えておきますから足踏まないでくださいスライムに足なんてありましたっけでその怪しい人ってのはあそうそうほらブランドっぽいスーツで全身固めた人いなかったグレーのスーツのメガネ胸にロレスラーの時計してた人 いたかな時計なんか見てなかったわ。年収欄に1200万ゴールドって書いてた人。ああ、いたな、マジでってびっくりしたもん。ちょっと年上べすぎたか、らやめといたけど。えっと、一周離れてるもんね。でもやめといて正解だよ。あの人多分、1200万どころか、600万も怪しいよどうして ロレッスラしてたんならそれぐらい稼いでないと買えないんじゃないのいやまあピンキリあるだろうから知らんけどだってあれ偽物だよえなんでわかるのさ私のジョブ鑑定士だよスキルも持ってるし言ってなかったっけ年収一千二百万稼いでる人が正規店で買わずに偽物のロレッスラ捕まされるとかおかしいし 600万の人ならそんな高いもの無理して非正規店で買うとか危なくないそりゃそうだけどえ鑑定士そんなジョブだったの聞いてないよそうだっけああマリスシュラとする会話って基本合コンの予定立てるか次の婚活パーティーの日程決めるかだけだしねまあ婚活パーティーで知り合った婚活仲間だからね 婚活仲間そんなのができるんですね婚活は情報戦ですからいいなと思っている人が重なっていないことを確認してその人の情報を何人かで小出しに聞いていくんですよ一人で根掘り葉掘りするとしつこすぎて引かれたりしますけど質問者が何人かいれば情報は容易くゲットできますこれを双方に協力することで婚活仲間の結束は高まっていきます ちなみにいいなぁと思っている人が重なると戦争が起こります。せ戦争ですかまあどちらにせよ。どちらかがゴールインしてしまった場合、その後関係が続くのはまれと言ってもいいですね。ということは、あんなに仲良さげにしゃべっている彼女たちも数年後には。<笑>女性は怖いですね。 あくまで一般論ですから一般論なんですか実体験ではなくそれよりもその偽のロレスラーをしてる男性追ってみましょうスラミさんノリノリですねあだから足踏まないでくださいって足なんてないですよね<笑> 7番はスーツじゃないですね8番は。 あスーツですねあの人じゃないですかグレーのスーツにメガネうーんあ本当だロレスラつけてるあれ偽物なんですか私には分からないですねんスラミさんどうかされましたか固まってますけどさすらさんえスラミさんのお知り合いの方ですか あ い, いえそういうわけではあスラミスラミさん体がなんかプルプルしてますけど大丈夫ですか大丈夫ですカメラさんあの男性に接近してください早くえスラミさん 今日のパーティーは当たりですあなたのような素敵な女性に出会えるなんてコスラさんは本当に彼氏いないんですかこんなにお綺麗なのに綺麗だなんてそんなさッスラさんこそこんなに素敵なのに独身なんですか仕事ばかりしていたもので年収かなりお高いですよねカード見てびっくりしました いや何ちょっとダンジョンを経営しているものででもまだまだ駆け出しダンマスでお恥ずかしいダンジョンマスターさんなんですかすごいですいえいえコッスラさんの得意料理の乱確か「ゴブリンの肉じゃが」でしたよね覚えてるんですかもちろんベタで笑っちゃいますよね僕好きですよ 肉じゃがゴブリン美味しいですよね本当ですか私父から譲り受けたダンジョン収入で暮らしているおかげで暇を持て余してだから料理だけは本当に得意なんです肉じゃがホクホクに作れますよすごいですねぜひ食べてみたいです今日のパーティー最終投票の時に僕はあなたの番号を書きたいと思っているのですが スラさん私もさっすらさんの8番を書くつもりですおおいい感じにカップル成立してますね最終投票を待たなくてもいいんじゃないですかさっすらさんやりますねパーティー中に下の名前で呼んでしかも投票を約束するなんてこういう展開って珍しいんじゃないですかあれスラミさんなんで スラミさんさっきからどうしました私実はこういうパーティーに参加したこと結構あるんですけどこんなに積極的にお話ししていただけたのは初めてです僕もこういうパーティーは初めてじゃないですけどこんなに次も会ってみたいと思ったのはあなたが初めてです嘘だ 口がうまいんだから本当ですよ僕は今日人生のパートナーを見つけたと思っています何がす、す、す、すらみさんこのパーティーに来て本当に良かったどうぞ結婚を前提に僕と付き合ってくださいまあ まだ投票前ですよふぅーそうでしたね何が付き合ってくださいだちょ、スラミさん何が年収1200万の弾幕だああ、あんたはただの始まりの町の次の町くらいに出てくるインパクトの微妙な38にもなって250万しか稼げない経験値たったの2の低変 スス…ララミミささんんんどこここへおい、さっすら え, えすスラミなんでこんなでところに…てめえ婚約者の何が人生のパートナーだ ゴミカスが一丁前にパートナー探して何すんで。あんたが自分の給料だけじゃやっていけない一緒になってくれって頭下げたから結婚してやるんだよなー。い い, いいえ、これは、うん、その、その、何かの。まあ、まあ、まあ、まあ、まあ。さみさん落ち着いて。いうん、そう、落ち着いて。あの、あんた金持ちそうなこの人に乗り換えようとでも思ったんだろう。いや、そんなことはない。そんなことはないから。さみさん落ち着いて。 結婚焦った私が悪いのか婚活パーティーとその後の不毛なメールに疲れた私が悪いのか婚活仲間からの度重なる結婚報告に泣いた私が悪いのか金がなくても優しいいい人だと信じた私が悪いのかやっと捕まえた普通の人との普通の結婚生活を夢見た私が悪いのかああもうダメだ。 婚活パーティーなんてクソくらいだーこのゴミかせ早くこっち来いや表出ろこの野郎あっこっち来いゴミっつらそソバがお前ら見てんじゃねえよ調子乗ってんじゃねえよお前この一発ト微妙やろうがダメだこりゃ